はい、えー、4月の22日。はい、4月の22日。朝のバジのひな。行ってみたいと思います。皆さんおはようございます。えー、三トオーストリッチファームのコニタンです。はい。ということですので、今日は風が強いんですけど、はい。頑張って行ってみましょう。はい。えー、今日は土曜日。ともちゃんはお休み。 農場場と僕での作業になります。はい。その後、今日土曜日だから、おじいちゃんはいる。いるいる。はい、風がね、強いんですよね。風強いし。風が強いのもあるし。天気がちょっと怪しいですよね。昨日、一昨日のこの何、暑さ。 季節外れの暑さとは打って変わって今日はともにラ、そして寒いねつなぎの通気性がいいのはいいんですけど急に寒くなると寒いですから車が重いんでじいゃあ今はい やはり毎度同じこと言ってますけど緑が美しくなってくる季節になりましたはい風が強いそうですねそして餌置き場というか餌やり小屋移動しました今度からみんなこっちから取ってねはいありがとうございますさあおはようはいおはようおはよう お珍しいなメスを追っかけ回してたねもうそういう時期になった君たち早いねはい、おはようみんな、おはよう卵がない し ゃ, がむしゃがむとあれらしいよしゃがむとたまごうめらしいはい今おじいちゃんは芝刈りをしてくれていました今日はなんかたまごがなさげな感じどうしたーうつしてた ダチョウにもたまにはぼーっとしたいときもあるよね。毎日毎日疲れちゃうもんね。はい、おはよう。おはよう。今日は寒いけどね。はい、<笑>元気にね。立派な巣が掘られてる、ここ。<笑>雑草もだんだん生えてきた。 あ、おはよう最近この子も真っ赤になって初蒸気真っ盛りって感じなんですけどね立派な卵産むんだぞさて、ここはどうだ おう巣に座った卵を産んだりするのかなっ<笑>てこうやってなんか巣に座って卵を産むんだって怪しい。 こうやってさ朝の見回り中にさ産んでくれるのが一番ベストなんだけどねこうやって都合よく産んでくれるわけではないねたっちゃった、まあ、いつかこうやって朝の見回り夕方の見回り中にね産卵の瞬間を収めることができればなと思います みんなもそういだろうしね踊ってる踊ってる踊ってるいやー求愛をしていたのかもしくは「自分がここにいるよ自分は偉いんだぞ」っていう孤児なのかさてどっちら。 そこのところはまだわかんないですねフラッタリングしてくれる、ね、優しい女の子なんですよこの子<笑>興味ありげにめっちゃダッシュでこっち来たけどねえよし何もない<笑> おはようございます。今日じゃ卵ないよ。さてひなちゃん。さて生まれたんですね。あ今日はまだまだ続くんですね。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 行いましょうだっていやーすごいなこうして雨風がしのげて屋根がついたことによってそのね、ね雨が降った後の地面のぬかるみとかでねダチョウが足を滑らせたりすることが防げるので。 まあ飼育的にもねいい影響を得られるのではないかと踏んでの屋根付けですけどみんなおはよう、まあ、それもあるし僕たち飼育員が雨の日に作業がしやすいっていうのはあるよね これ朝さ毎、毎度さ、乗るの何毎度乗るよね。何なんだろう上の方が上だとか、そんな感じなのはい。ちなみにこの子はオスでーす。名前はスプラ君でーす。毎度乗るよね。メスにはーい。 ということで朝の見回りでした皆さん今日もいい一日をお過ごしください、えー、チャンネル登録そして高評価の方をお願いします今後もダチョウの飼育員の日常をお送りしたいと思いますそれではバイバイ